とあと皆さん、おはようございます。金のでございます。ただいまの時刻は7時2分でございます。えっとですね、えー、老人のです、ねえー、座って移動する乗り物に関しての説明をです、ね、私と見たいと思います。 えっ、ー、と、これで、ね、話しましたね、空気でこう、浮いて移動するというふうな、その、説明<笑>しましたけれども、えー、っと、 まあ、こんな感じでさっと簡単に書いてみましたけれどもですねやっぱ椅子椅子のたちが一番いいなという感じでですねこういうふうにですねこうやっぱこれが一番いいのかなとなぜかというとシートベルトがつけられるっていうのはこれ がですねちょっとね大事だなと思ったのでつけられるっていう理由でですねやっぱりここに椅子の形のですねやはりいるということで、えー、まずシートベルトですねねシートベルトですね ル ー, トルートが必要になるということでえ こ, こでもってですねこの椅子がですねコンパクトに 畳, 畳めると こ, この椅子って感じですね「椅子」ってどう書きましたっけ?「椅子」ってどう書いたっけ うやったらまたなえっ、ー、と椅子がに、えー、なるえー、椅子がですねコンパクトサイズにですね 折りたためるようになってまあカバンにしまえるとかですねいう感じですかねこの折りたたみ方もですねちょっとあの工夫しないといけないんですけれどもでですね な, なるべく薄くですねこう厚さが薄く するっという感じですねまあ素材は全なるべく軽いものがいいですね素材は <笑>っていう感じですか、ねうん、まあ構造は同じですかね中の構造はですねやっぱり磁石で。 こう浮くよう、えー、にまあつけるとまあこことですかね。あとはまあこことここ、こことここかな。まあこれがこういうふうにしてこういうまあ四角ですとまあ。 4箇所ですかね、とりあえず設置する箇所が、でそれで足りなければ足していく と, という感じでしょうか、これ、ースラック磁石ってどこにいたっけ うん、っえっ、ー、とですね設定はですね、うん、最低でも 3m3m5m ーーーーーーまあ 10m ーーぐらいの3段階ですかねとりあえず。 三段階ぐらいでいいのかなとりあえず。段階の設定ですかね。 感じで設定ね。でですね、その操作に関してですけれども、腕時計でするのか、それとも携帯でするのか、それとも音声でですね、言葉で発してあのやるのかっていう、一番いい、使いやすい老人の方はですね、 あの、それもどうするのかっていう選択肢も選ばなきゃいけないということと、あと方向ですよね。どっちの方向性に行くのかっていう、その、その方向性の、なんていうんですかね、設定の仕方ですか。例えば今地図ありますよね。その えー、何でしたっけあの、ナビじゃなくて、なんだっけな、まあ、ナビでもいいや、そんな感じの、その行き先をですね、設定して、で道順をですねこう、道順でもいいですし、方向性ですね、要は、そ の, その場所に一直線に飛べればい い, い, いので、であとはもう、う降りる、そこにその降りればいいと。 いう改で、ね、あのナ ビ, ナビってこ う, こ, うこういう地図じゃないですかこうなんか波打って。じゃなくてもう方向性で一直線にこう矢印でピッとこう、ね、目的地を指すその地図のですねあの設定の仕方ですかね。 じゃあそれが2点目方向性ね、うん、方向性の設定 まだ忘れちゃった設定ってどう書いたっけこうじゃないよね。違うよね。設定って設定ってどう書いたっけがな。まあいいや。とりあえずこれで。の。ああ、設定ってこれじゃねえか。違うか。設定 えじ、ー、とあと7うんこれね、はああっていう感じですかね今のところ とりあえず今日は こ, こだここら辺でおながみです。 ああなんかあのー、できそうな気がしますね本当にま あ, あ今日はこんな感じでちょっと短めですけれどもあのー、ちょっとね進む進む まあこの間、ちょっとははこれは説明しようかと思ったんですけど、もうちょっとね、忙しくてね、目いっぱいだったんで、あいいや、できる時でって、もう今日になっちゃったんですけど、あのー、そうですね。まあとりあえず また進めたかなという感じでございます、うん。だからスイッチを入れるとね、この、いや、もう、乗る前に浮いてるんですよ、もう、乗る前に。で、浮いてる状態でそこに座って、 でシートベルトをしてでまあ設定しますわね方向性ねここどこに行きたいとでまあ矢印がこうピッとこ う, こう線でねこう方向性をが出 て, てそれであ確認ができたらもうこうスタートボタンを押してでまフ、あ、ひゅーって浮いて目的地まで行くと。 いう感じですねとりあえず。うん、だってそ上にさいてるね、まあ、ちょっと屋根それ一軒家ぐらいのね高さねこう移動すればさ車とか別にほらそのあれがないわけじゃん。あのー だろういやほらビルとかはあれだけどそ れ, それぐらいのね高さだったらさとりあえずさ場所で 散, 散ってればそこまで行ってまたそこでまたそこから設定してねまたこどこどこってやれば別にぶつかる必要ないじゃんって知ってたらね建物があるって知ってたら見えるじゃん建物って。 あちょっと危ねえなと思ったらさその手前までとりあえず設定して方向性をでそこでまた設定すればいいっていうだけの話ですのでぶつかるってことはまずないですねだけどその方がねちょっとあの感覚がちょっとあれだとぶつかる可能性ありますけれどもまあそれはね安全に そのなんていうのここに建造物がありますよってこう、ね、コンピューターのそのさんがあのこう音声でね、言ってくれてあここじゃいけないんだちっあのそのねどっか 近, 近くにその降りれる場所あるかとかそのね、検索して調べたりとかあの。 そこら辺はね、ちょっと工夫してうーんのほうにうまあねそれはまあちょっとあれなんてねうんあとりあえずそんな感じで、えー、提案してみました金野でございましたお疲れ様でございました